カミぶっちゃげ祭りにお集まりの皆さんこんにちは札幌市の隣町エベツ市よりやってまいりましたエベツマッコトエアの北海道情報大学ですまずは今年カミぶっちゃげ祭り10周年おめでとうございます 私たち江別トエ北海道情報大学も今年で7回目の出場となりますその度に神栖のチームの皆さんから多くを学び神栖ぶっちゃけ祭りと共に成長することができました本当にありがとうございま す, います感謝の気持ちを込めて全力で踊りたいと思います 見てくださる皆さん、そして参加されるチームの皆さん、運営してくださるスタッフの皆さんも含めて、全員で。この2日間、神すぶっちゃけ祭りともに楽しんでまいりましょう。よろしくお願いいたします。心寄せ合い、思い祈らす。走れ、届け、えべつ。 やっさん ありがとうございました。